平成30年11月10日、阿蘇郡南小国町の瀬野本高原で、阿蘇絶景満喫ライド2018が開催され、晩秋を迎えた瀬野本高原に多くのサイクリストが集まりました。参加者を前に実行委員の森永光弘委員長が、ようこそお越しくださいました。この絶景を楽しんでくださいと挨拶。その後、 走行中の注意説明が行われ、午前8時30分にスタートしました。この催しは、熊本地震からの復興を、絶景とともに肌で感じてもらおうと企画され、遠くは東京から、また年齢は8歳から80歳まで、およそ150名のサイクリストが参加。雲一つない晴天のもと、大観望などをめぐる絶景コースと、 水源をめぐる水回りコースを走りました。スタートでは、阿蘇市のキャラクター、赤牛くんも出発の合図をしたり、参加者と記念撮影などにも応じていました。晩秋を迎えた瀬の本高原をゴールした参加者には、記念のステッカーが配布され、阿蘇の絶景をバックに記念撮影のサービスを受けていました。